からえっとアメリカのワシントン州に行ってきます。まあ、ちょっと時間がないんですごい急いでるんですけど、では行きます。 今日の晩御飯です。中華を。友達が買ってきてくれました。めっちゃ美味 し, いおいしそう。<笑><笑>はい、ではいただきます。おはようございます。えっともうお昼なんですけど、今日のお昼はえっとね。昨日買った中華をの残りを炒めて今から食べます。 今, 今はもう2時なんですけど、今日は朝からえっと練習に行ってきて、さっき帰ってきたとこです。でこれを食べて、今からトレーニングに行ってきたいと思います。では、さようなら。今日はえっとラウンドと練習をしてきました。えっと友達の家の近くのゴルフ場。 で先週、すっごい寒かったんですけど今週めっちゃ暖かくて半袖でできるぐらいで逆にびっくりしてますこんな感じで3コースあります。 皆さん、お疲れ様ですえっと今は2022年の12月31日なんですけどえっと実はえっと12月の21日からえっともうアメリカに来ててえっと免許のなんか取得とかあとは携帯電話の登録とか銀行作ったりとか結構ビザの。 あの発行とか結構なんか時間がかかるなんか結構めんどくさいことがすごい多かったんでえっと今年のトーナメントが始まるのがえっと2月の末からなんで去年より2週間ぐらい早くなってるんでえっとそれに合わせてちょっと。 早め何かいろいろそういう面倒くさいことを終わらしたいなみたいな思って結構早めにえっとアメリカに来ましたで今はえっと友達の家に居候させてもらってるんですけどで今年はこの友達の家に1年間居候させてもらう予定分からんけどさ今はそういう予定でえっとちょっとやってますで えっと、今年のスケジュール的には、えっと、2月末から始まって、10月ぐらいに終わるんかな ?10 月の中旬ぐらいに終わるんですけど、去年と一緒ですね。あ今年わからん。ちょっと今31やから、ちょっと混乱してんねんけど、2020年と同じでみたいな感じで、ちょっとシーズンが始まるのがちょっと早くなったっていうだけなんですけど、で、えっと、 今年は、えっと、去年はほぼ私車持ってなかったんで飛行機とレンタカーで全部移動してやったんですけど今年めっちゃ高かったんですよ400万ぐらいかかって交通費が日本円にしたらで全部入れたらだからそれやったら車買えたやんってなってえ車買った方が普通に絶対安いと思ってで車を買うことにして今回はできるだけ車で回ろうかなみたいな思ってますなんんかあんまり 今は、えっと、例えばフロリダからアリゾナとか絶対無理なんでもう諦めて飛行私は東海岸に住んでるんですけど西海岸の試合が5試合ぐらいあるんで西海岸の試合は、えっと、飛行機使ってからレンタカーで動いた方がいいかな多分その方が安いと思うんだよな分からんけど。って思って、えっと、そういう感じでできるだけ安く済ませるように。 ちょっと車買ってこっちで基盤作って今年は1年やってみようかなって思います。でステップの予定は日本にエプソンの結果がどういう風になるかしらやけどまあ一回日本に帰ってなんかステップ出てもいいなみたいな感じで思ってんねんけどまだ全然。 未定で、まあ、自分の順位的にどれぐらい出れるんかとか私は全然わかんないんでちょっとそれを見てって感じの予定になってます。はいでえっと今年は新しくずっと私の所属先所属先のえっと、カノアンカツさんがずっと所属うんうん スポンサーしてくださってたんですけど、えっと、今年はちょっと名前が変わって SK メカニクスさんにえっとサポートしていただく。 形になりましたそれとサブスポンサーで、えっと、所属じゃないという意味ですなんか所属じゃないんですけど、えっと、スポンサーしていただくのが ASMO、えっと、さんに、えっと、新しく、えっと、サポートしていただけるようになったんでえっと去年よりも、えっと頑張って。 結果残してていいいきたいなって思いますまあ、QT まあ、そうですねトーナメントもすっごい大事なんですけど QT もすっごい大事なんでなんか QT 最終的な目標は QT に向けて今年1年やっていくみたいな感じで感じになと思いますで今年は2年目なんで去年とはやっぱ絶対違うし結構いろいろ経験してるんで段取りとかすごい分かると思うんでなんかそういうのは良かったなって。良かったな <笑>そういうのはいいかなって思いますあんまり頭がちょっと回ってないんですけどとりあえず今年1年しっかり自分のできることを最大限にやっていきたいと思いますはいで去年はなんか去年あんまりあんまりお金のことあんま考えとったけど、まあ、そんなに考えずに結構 あ、スムージー美味しそうとか思って食べとったんですけどそしたらなんか経費が1年で1000万ぐらいかかってて今年そのまま行ったらマジでもう多分上半期で終了私の貯金なくなって帰国強制帰国になると思うんで今年はめっちゃ節約しようと思いますはいって感じでそうですねすごい円安やってめっちゃ最悪な時期に重なったんでなんか貯金が全部なくなって すごいやばい状況になっちゃったんでちょっと新年早々から<笑>こんな話するのもあれなんですけどって感じなんでえっとまあ試合で稼げるように頑張りたいと思いまーす。では私は失礼しまーす。